統合伝統芸能集団伊坂敏行社中気楽座の皆さんです津軽三味線伊坂流家元公益財団法人日本民謡協会公認民謡三味線師範教授伊坂敏行氏が率いる若手伝統芸能集団です津軽三味線に民謡和太鼓尺八 そして洋楽器とを組み合わせたパワフルなステージを全国に展開しておりますヨーロッパアジア各地での公演を多数行っており日本民謡協会民謡民舞全国大会にて数々を受賞しております津軽三味線全国大会では団体戦の部3年連続2部門優勝 若者が伝統芸能に取り組む姿は NHK の番組でも取り上げられキラクザの活動は現在国内外に広がっているということですそれでは日本総合伝統芸能集団伊坂敏行社中、キラクザの皆さんよろしくお願いします<笑> What? Thank you.